ここ下助の国大田湾における水戸藩の決戦まばたきを惜しんで活目してくださいよろしくお願いしま す, します生きる明日を掴み取れいざ 出てきた敗北が決して折れることのない魂を築き上げる生きる明日を掴み取れ己の力でその道を切り開けここから さあありがとうございました。M コンテン